皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。9月19日、よろずやろここさんが今日お帰りになりますので、買い忘れたものがないかチェックしに来ました。大丈夫そうですね。全部入手済みのカタログに入ってますし、レプリカにする作業も終わっています。また新しいアイテムを仕入れたら、なるべく早く戻ってきてください。 ついでに、交換やメリーポコさんの商品をチェックしましたが、重大な事実に気づきました。もしかして、入手漏れがありますねサイドカープリズムをまだ手に入れていないことが判明しました。プレゼントチケットが18枚も必要な商品なので、今までずっと後回しになってたみたいです。あと、この庭具のレプリカ化もまだでした。入手済みのリストには入ってますので、一度は手に入れたはずなんですが、今は持ってないですね。というわけで、忘れないうちに交換しておきましょう。